共謀罪を国会に提出させてはなりません。自由な会話が本当にできなくなるそう思います、えー。私は小学校の時、母親にこう言いました。今、母親は80代なんですけれども、母親にこう言いました。お母さん、どうしてあの戦争を止められなかったのと言いました。 真面目な母はすっごく困ったような顔をしてしばらくずーっと考えていたんですがこう言いましたみず穂ちゃんだって当時戦争反対なんて言ったら警察に引っ張られていくからそんなことを言えなかったのよとすまなそうに私に言いました小学生のみず穂ちゃんあ自分でちゃんっていうのも変ですが小学生のみず穂ちゃん半分は納得するけれど半分は納得しない どうして大人たちはその戦争が起きるもっとずっと手前の段階でもっと頑張ってくれなかったのかと心から思いました。今がその時ではないでしょうか。憲法を変えるる戦争をする そんな中でまさに人々の自由な会話を本当にさせない人々があんなことやろうこんなことやろうこんな反対運動をやろうこんな抵抗運動しようこんな政権おかしいよねこんなのおかしいよというようなことをどんどんどんどん狭めていくのがこの共謀罪をやろうとしている人たちの思惑だそう私は思います。治安維持法は、 国体の変革と私有財産の否定をする団体をえ規制するということで作られましたしかしそんなことは全くありませんでしたどんどんどんどん広がって、えー、そして6万8千人の人たちが警察に拘束をされました拷問や自白教養ももちろんたくさん行われたわけです警察に引っ張られるというだけで 本当に戦争反対ということが言えなくなってしまうえそのことが実際日本で起きました共謀罪まだ具体的な法益侵害がなくてもみんなで話し合うそのことを刑罰の対象にする自由が狭まるそう思っています市民社会に警察が入るのがものすごく早くなってしまうまた共謀こんなに話した っていうのはなかなかその立証ができませんこんなこと話してたじゃないか実際でっち上げや冤罪もすごく増えると思っています 有名な横浜事件っていうのがあります。みんなが富山県のある旅館で集まって、医、ま、療、あ、会というかあの、楽しく話をしていた写真があって、それを見た警察が、これはえ共産党の最高計画をやったもんだと勝手に決めつけて、60人の人間を逮捕します、3人が獄死をしてしまいます。え治安維持法そのものもが まさに共謀のでっち上げの 法, 案なわけ法律だったわけですけれども、共謀罪はまさに現代の治安維持法、たくさんの冤罪、たくさんの弾圧、たくさんの市民社会の介入、とんでもないことになる、あなたの隣に共謀罪はいりません。